決まれば。 ラがリーダーだぞ。 知道 はい ました 行きましょう。 しかし。 好好<音> おいあれは <ペー>はいやれやれわかりました よし何だななんてこと<笑>